ダルシムブランカはーい。ダルシムとブランカー。ジャンケお願い、ジャンクお願いします。ダルシムが、えー、っと、その点ね。さあ、ワンピーツーピーでインフェルの出る出ないがありますからね。まあ、確かに。<笑>いやー、結構白熱した試合がね。多いっすね、やっぱ。そうっすね。 さあえー、っと川島さん川島さん川島さんーはいはい何何人なの6人対7人さあ ブ, ロブランカが6人でダルシム7人まあどう考えてもダルシムな確かに暴 力, 暴力だろ数の暴力ですからねこれはダルシム7人って暴力だろすでに<笑> 今年はブランカいるんだってコメントついてますね。ボンキさん、ボンキさんいらっしゃいますか。さ あ, あブランカチーム揃ったみたいですね。揃いました。おシカゴから来た。すごいな。シカゴだって。シカゴから<笑>。 ブルズあこっちのね、我がベガチームもねシカゴからって言ってましたからねあそうはいさあじゃあモンキさん対教 授, 教授です、ね、さあブランカ・ダルシム盛り上がっていきましょう拍手さあモンキさんはシカゴから来たと片谷教授はチューブだよねチューブですよ<笑>さあテンカウント系のやつでよ く, よく負けてる印象がある教授ですが<笑><笑> さあ、いい動きしてますねさあ、ボンクさんが飛び込んで、噛みつきさあ、リバーランクガードしてさあ、強授としては追い返したい回路グリードしてるのはブランカーさ あ, さあ、インフェルドの垂直、しかし安い当たり方さあ、ブランクどうするそうすおーっといいビーストキックビーストキックに連発でさあ、ボンクさんが取る、はい さあ、なんとかね、一生してほしいですね。いや、いい飛び込みしてますね。いいいすさあ、教授がライ辛いから、ごまかして、下げていく。さあ、距離を開けたい今、教授、しかし、飛び込みが。がいい壁突き。さあ、そして、スクライさあ、リードはフランカ。さあ、ケーブに行きますね、それは。さあ、北次郎に打っていきましょうね。さあ、バックステップ。 さあ相打ちになって勝ったなモンキさ ん, 勝ったなさんお見事さあダルシムチーム2対数の有利がなくなったぞ7対6でさあ次はさあ、滋賀県よりお越しの小た玉さん小た玉さんあのオンラインとかで結構やってるですけどそうですね、はいまあ、しかしあの、関西の大会でも結構顔出してくれたんでそうですね、ありがたいことですまあ、でも小た玉さん強いですよね さあ、同じ色のダルスもああさあショーパンタイプこれはうまいああああああしかしボックさんのうまいですね垂直の時に出す技とかいいですねはいさあしかし小児玉さんは意外と100点メンバーああああさあ今かなり冷静な立ち回りですねさあいい技の振り方いいですねチョップタイクああさあスライディングで寄ってって いや伸ばした技を効果的に使ってますねさあリバランガードしておっとスイスヨガチョップあれは超強いさあ冷静に距離取ってますからねさ あ, さあ一発引っかかってますここおっと投げ返し た, 返したうまい 今のかなりポイントですねさあさあインフェルトワーカーアドセーブおっと届かないが一ドットシュのスリーが入ったらピョった惜。惜しかったいや惜しかったさあそしてニコフロム東京さあニコフロム東京さあブランカダルシム比べてみればって感じですね確かにそうですね テレビのタイトルでで使えそうですから、ね、さあニコさんがそうですねこの色のブランカーですよねさあ開幕電気から電気は相当いいですからねもっとジャンプ台キックが刺さるそして置き攻めはちょっとショーマンタイプで鬼玉さんの中の伸ばす攻撃がいい具合になってるかしかしニコさんの でかい飛び飛びつかまってい る, るさあ、パーチカルさあ、ショうまいさあ、狙いに行くからお ー, おーっと、電気見事エレクトリックサンダーさあ、一本目取ったな、2個フロム東京さ、まあ、近づいてこれ板間さんの伸ばした手足に対してでかい攻撃返してるんでねそうですね、はい あニコさんうまいですね。さあ、タイパン。さあ、さあ入って。さあ、まあ、今更ら攻めは再開した。さあ、中キック。さあ、初めてイコんではいるが。どっちらが？さあ、バクタ。スナイパーですね。スナイガー、うまいですね今の対決。さあ、ジャイアンさんからうますぎると。 もらいましたよさあミック体力リードしてるのはルチさあ長いのはねやっぱね振られると結構嫌なんですよねただそれはリスクも伴うのでさあどう崩すかさ あ, さあうまいあうまいです ね, ねうまいですね さあ、ブランカチーム3人目はクロッチですねああクロッチなんですねさあ私の知ってるクロッチはバイソンだったんだけどね<笑>もう何年前ですか23年ぐらい前<笑>まあそのぐらいそれぐらいさあ<笑>そのクロッチも人の親とないい昨日はクロッチの娘さんとみんなゲームで遊んでましたから、ね、そうね昨日楽しかったですね<笑> さあ、しかし小ニ玉さんが本当トうまいさあクロッチが飛び込んでそうですねああいう場面で電気使えると相当いやらしいことになるんですけどさあ電気でさあ体力が近づいてきたさあ飛び込んでさあすかし上げすかしかみつき さあフラッシュームこれは逆に行くんですよ ね, すよねこ れ, ねねこれフォーミングするんですよ ね, だよね<笑><笑><笑>さあそしてあでも こ, そうこの電気がいやらしいんですさあ置き去めはおっと投げ返したうまい<笑>さあピオリーチのところであさあ端っこ追い込んで、はい、インフェルト削って 超削れてます超削れましたね今さあ電気を使うにもちょっとあれですね体力がないとできないんでねさあ一進一退さああの状況でチョップで返していくうまいですねやっぱ小田原さんアアさあギリギリのところで大パン大パン さあ、バックジャンプでいなしていってさあそしてローリングそしておつりそう、そしてデンキこそこからおっとめくりがうまくいった簡単なクロッチさあダルシムチームさあダルシムチーム誰がいく ?3 人目は誰が行くお っ, おっと鈴鹿鈴鹿ダルシムが行くさあ全員全然オッケーいや、いいですね俺に生かすそうな 残りたくないいらしいですさあプレッシャーかかるのは嫌だ ぞ, ブ, かか嫌だぞブランカチームある程度応援も来てま す, てますさあクロッチがしかしここから先のダルシムはあです、ねはいはい、やっぱ強力な人間取ろってますか ね, そうですね、はい、あしかしあるブランカチームにも A4 がい る, ンンンンいるンさあ電球 とりあえず完全対応ですね、今とそうですね、は, はいさあ、クロッチとしては2人、3人抜いておきたいそうですね、二人は抜きたいっすね、絶対にさあ、ショーパン回復さあ、ドリルに対してデッキここで、1点目、さあうまい。デッキさあ、噛みついて おっと、大パンでうまかった今今うまくですね今はい届きますよねすかしは許さずいやクロッチさんもすごい動きしてますからねいいですねさあ前下から噛みついてさあ林よデ電気おっとバーチから当たんなかったさあセラストセラストワイヤー なんと今出なかったがスラインフェルノ攻めていく鈴鹿ランジェムさあ膨らめ行っめてカビつきそしてこっかっ こ, こからおっと大パンスカし投げを狙ったんですが、ね、そしてここからかんでああいうちかとこれは相打ちになったがダブル KO ダブル KO これは熱 い, 熱いさあ鈴鹿が攻めていくそして鈴鹿 お, お, おっとブラストさあはみついて端っこからおっと投げた段段のはダルシムさあイーグルそして投げにはいかないあ飛び込んではみついた見事さあブランカチームあブランカチームクロッチが抜いてそしてテサンです ね, テサンですねは い, いこれブランカチーム盛り上がりますね盛り上がりますね ブランカチームはあとネモさん と, えーと A4 と中村さんが来てないとさあ中村さんが来る前に潰しておきたいところさあしかしテナンのダルシーさも上手いですよねそうすねさあ垂直 さあ、クロッチの飛び込みが刺さるここがバーチカルそしてここから置き攻めさあ、すかし投 げ, さ あ, しげさあ、北シローリングがガードいや、もうこれは削っていくでしょうお釣りもらったところでね、インフェルス食らわなきゃいけないまあ、そううですねうまい<笑> さ, あさあ、バーチカルがそして置き攻め で, なんで離れて。 まとわりつきとその、ね、離れるのかねなかなかいい感じになってますねジャンプ大キックのサービとかかなり当たってますからねさあ垂直電気はスライディングさあイフェルノ イ, イフェルノ削ってここからさあどう崩すかどう崩すかおっとこっあさあきっちり上を見ていたきっちり上見てましたね さあ大パンで潰してたみついて半分半分映画じゃねさあかみつくさあ少しかみついて<笑>さあおさあブランカチーム脱いでくいさあそっさすでしたねダルシムのチームは残りは3人かな、うん、3人ですねはい KKY とカワシムカワシムジ ャ, イアン、えー、ジ, ャジャイアンですねジャイダル<音声>ああさあそして出てくる k k y k k y まあ、ここ関西じゃないんでねさあ KKY さあ勝ちキャラ戦に関しては相当定評がある KKY ですねさあなるべく後出しをそうさあ気合の暗い投げこれはバックステップさあローミングさあお料理が刺さるがこれ確定なんですよね さあかなりプレッシャーをかけているんですが実はクロッチそうです、ね、さあ今のやつもビートキックで潰れたら結構展開変わってきますから、はい、KKOA が先に1歩取るさあ的を絞らせないようにドリルで微妙に間合いを調整しては い, るいますねさあスライディングから中パン あ, あ、ダメをうまく動かしているのケケバ イ, ーーイしかしーー相打ちで、ね、おっ と, おっとバーチカルじゃなかったーーさあ前に取ったのーー相打 ち, ーーーー相打ちーーさあスラストさあどうす る, どうするさあ中ーパンチー しかし黒木さんね大健闘ですね、うん、さあネモブランカさあかな、ね、ネモブランカですね<笑><笑>さあネモブランカドルモンブランカも強いぞ さあジ、ジャンプダイパンが相当強 い, うまいさあ、バックジャンプダイパンに切り替えましたね<笑>さあ寄ってって垂直、まあ、に対してはしゃがみ中盤ですね かみついてそして裏回っておっと中盤が逆に出てしまったいしかしこれ噛かみつきに決まって、ね、さあローリング第一ローリング二度と減ってくれって感じそうですねあ安明なみのローリングですね今しかもね、ま、二度と減るんだよねあれ結構ボールズツキ二度と減らないのに<笑><笑>さあ KKY が試合を制しているさあ、距離を置くバックジャンプ台フンでさあこれはこれは厳しい厳しいそうですねさすがダルシム試合時間長いですね<笑>さあ前取って ファイヤーモードでさあ、いい蹴りさあ、なんとも言えない、さあ、歩いて投げる、さあ、ステップ投げを許さず、さあ、ジャック・ファイヤーが相当いやらしい、さあ、ジリリリして、さあ、インフェルノに期待というコメントがついてますが、ワンピーガしか出ないんですね、この人。 さあ 飛, んで飛んで、さあ、クラゲでそしてドリルドリルで固めてさあ、一気に上を見ていたしかしこれはワンコップ死ねる可能性あるあーっとシューシューアシ ュ, アシ ュ, アシュローリング来たらそう、ね、やばかったですね、はいまあ、でも歩けるんじゃないかなちょっと遠かったですけどねさあそして出てくるは大将さあ大将 A4 まだ来ていないです ね,、ま、だ来てないですねはい負けるまでに来ればセーフ<笑>さ あ, あー A4 としては時間稼ぎたないところというかそのまま勝っておきたいからねさあこれで5秒3さあ12段からのかみつきそしてさあうまいですねさあ KY も切り返していく おっとー<笑>あれはガフマルーそうですねさあしっかり見てますねナイスねさあそしておっと開幕電気に対してはスライディング最方<音声>、はい、も, もいいローリングを打ってるんですけれどもさあこれはピオラなかったが、まあ、これ我慢してますよね絶対投げ出したくないですからね あーさあ勝ち合った変な当たり方をしたこれは A4 のお手元もさあ、ボウリング、反撃さあ、飛んでくつながらんたが、ーフェイウェイのああいう打ちはできない、なるほどブラッドサイク どうするあっ と, おーっとスナイパーが当たらなかったさあダルシムチームあと2人さあ次はカワシムカワシムジャイダル大将ですか<笑>、まあ、実績は大将クラスですからね<笑>確かに<笑><笑>さあカワシム<笑>、まあ、この2ははそういうとことをやってる組み合わせだとは思うんですけど<笑> さあかみついて A4 が、はいはい、さあ電気に出しますラストをさあ離したさあかんでいくーさあかわしむはやっぱあれですねそのゲージが溜まったところが怖いんでさあそうですねさあさあスライディングさあタイヤショックかわしむさあ暗い掴みようやく離した噛んで スピードはブランカーしかしこれは全然逆さあ重なギャグレールてーーレポーさあタルシムチーム大将なかなか大将同士ですねまあ現時点での大将と大将ですね<笑><さ>あ<笑>でも中村さん来なかったらこれアウトでしょそうですはいさあ中村さん来るんでしょうかね<笑> メガバイルに続きこっちも大将戦、はい、<笑>さあジャイダル復帰してから結構やってますからねスナイパー、はい、さあこれは痛い台、はい、中ローリング、はい、さあエボ強いですね本当にさあ掴んで掴んでさあ高めのリルさあ一直線 ワッパからさあ、冷静なジャン プ, さ あ, ーープさあ、ダイバーさあバックジャンプ、いいドリルが刺さってますね、さあドリル刺さってますね、さあ追いかず、動かず、ビーストキック当たる、さあ、バックジャンプダ、ダイバー でもこれを一気に減らす手段はないんでアアアアアアアアなかなかいい滑り方をしないとさあ勝ったなブランカチームしかしし か, みしかし中村さんは失格 な, なは失格ですはいさあホンダチームにスカウトしようかな<笑><笑>はいじゃあ ジャイアンさんにまたさんります、はいえー、お願いしますということでブランカチームの勝ち と, ということになりました、えー、さあ続いて1回戦最後じゃないやま だ,、えー、まだま だ, 全然 ま, だ, ま, だ, だったまだまだあと3つある、えー、龍拳これは2回戦から2台ですかね多分わかんないけど県、うん、が4人県が4人ですねいろいろ引き抜きとかしてで が17人10いや3人ほど減ったから14ぐらいじゃない減ったんだ2人引き抜いたから15かなまあ 2P だよねじゃあ先方申告お願いします してんねあやめに先方お願いします決まってるのかな剣決まってるらしいよ剣決まってるってあじゃあオッケーですじゃスタートをしてください店長の剣とモコ、えー、さんの龍じゃねとと まあ、川又君と店長を引き抜いてます、ね、確かに川又剣が相当強いからな川又剣強いです店長君もね結構面倒くせえよあまあ、でもワンピースあれなんですねあ、まあドイキックいなしかしダシうまいこれは竜ペースだぞ大昇龍唐津上 タは裏から回ってもっぺったにこれはアントピーですよねさあピガー気がいったぞ店長がリードしてるのはケンあとこれはちょっとしゃったか掴みにいったがさすがに遠かったマキ三角マキちょっと竜きつそうですねこれはしっかりと走塁点 飛びオートサンダー決めてあ、うん、投げられるしかしワンツーピンまでったので店長としては伸び伸びと動けそうあっもう結構遅れてるよねさあゲージが龍は変わってるね、まあ中足の戻りに外しオートコーラ見ったコアコアレッパーしっかり手前でしたね あ龍2人 目, 人目、ま、だ16 15人あと14人これ龍チームは対象格は2人マッキーさんですはは早めにお願いします押、まあ、したんで、ね、んセーフとかオープしてくださいあっあアあレあっあっ セイバー勢なんですけ ど, ーーけど関西のセイバー勢なんですけ ど, ど出ていただいてありがとうございますセイバーもなんか対策やってんのゴールやってるのかなちょっと知らないです波動の撃ち合い帯びはしょっかり勝利権まああんだけ早いゲームやってるんであのー言ないってことはないと思うんですが知らないっていうことでやっぱりいやられちゃってます、ね、そう勝利権負けるんですよね 降り抜けはちょっと遅かったっすかえー途中参加は1回戦終了までは OK なんでえーサガッキャミー、ホンダ、チュンビーであれば今から言ってもワンチャン参加できる可能性はありますまあ龍拳もまだ間に合うんでなんで内回し誰がコメントしてるかお気に入りませんが俺は ちょっとはきついか神経のぶち上げたいか数数えてんのかな数えてるんじゃないですか流言使いはさすがにさあ 今, 今, のはして今の真空でしょああめっちゃ店長危ねえみたいなこと顔してましたけど惜しい惜しいで次が ギオさん あ, ああそれ拾ったけど、まあ一応答えてはいる、うん OK、かり出して。 イドシュは何だったんだうあどうもね、入るこれはシンク溜まってんのかちょっと見えないおつ目、かぎあ出しですね、あれ、表表っぽいよね、今、当て方を鳴らして高め打点の、ここまでと、あどけん、圧勝切磋琢磨がうまいですね、店長は圧勝で数を稼ぎたいといったところが。 まあ、1人3冊ぐらいいりますからねフにはおっとちょっと待って勝利券うま い, い勝利を引かせてさあエクスパーエクスパーですねなぜか拍手さあうま、ん、く ーといえばね、嵐スタイルのディフェというか、だろうやりたいことをやるって感じかな、パ、うん、イパン、スーピーガニー、出せんぞと、速い、対空は、おお、やりたいことやってんねえわタツーキーあの竜巻は読めねえわ。 確かにでもしっかりね垂直で避けてね溜めてますからねおちょっと恐ろしいよエクスパーが相当うまいぞさあ悪くないさあ溜めているあ行けさあガードしているナイスガードですねガクガクしてからしっかり立ちガードさあ端なのはいい感じだぞ<笑> さあ、これはあるぞち。ちょっと店長が何していいのかわかんないみたいな感じさな。さあ、謎の中古戦このどうだ。ダイアシー。なんか下がっていく。急に急 に, 突 然, に突然下がっていく弱 き, にき<笑>さあ、なんだあんた壊しい<笑>グラッチェあげだろ。これは？あ 完全に店長が自爆しましたね最後<笑>人間の地にはよく出ていましたね今のはね<笑>ええ え, えみたいな感じのちにられてましたよ<笑>さあちょっとこれは県チーム誤算だったのでは確かに出てくるのは長州さんこ の, たあの試合も長くなりそうですね 一発当たこの完成はやばく、ね、確かに大喜びでさあ勝利受け長州なん困ってんじゃん困っててへえーっ達脇伸び伸びしている大足<笑>がもう何かしらかかみ合ってないさあ不思議な踊り確かに不思議な踊りさあよかったなっだあだ何 うわぁ、どあんてみたさぁ、波動拳なぜか強気に波動拳つかむが長州さんも強かったあやかこ相手を見てどうご視聴するとハマるんでやることを決めてる感じなんじゃないですか、ね、確かに踏み込み台足を今まで一回もじゃないですかね血出しが多いいやでも結構有効に 長い州い、ねまま さ, ーーま、さん、今のですか ただ怪しいな、まあ、不思議な踊り対決で不思議な踊りすよねででエンペラーさんはいはいマンさん肯定、はい、ですよ肯定せえまあでもねケインはね多分流線つきでやってると思うんだよねまあそうですよね距離剣イっめくり攻めやしないアドゲンアドゲン打ち合い打ち合ってるころは優位は優位ですよね ゲージたまるんだよー真、まあ、真空空ととのの威力、視力はやっっっっぱ真空の方が高いっすねあこれが出ると剣はちょっと大変だけどこれ2回たまるんじゃないか 溜まりそうだよあそうピシピシコパン打って近づいてきたから、波動橋を食らう、これは時間がもう、ないね、ないね、さあ今のはネタっぽくこ、壊し直列覇みたいなのを狙ったんでしょうがな、さすがにばれてた、ちわってきたと今、欲張りすぎた、さあこれはしっかりガブー、小見はしっかりとりやん、小びから、トシル。 まああれ悪くないですねスポンジよりあっちの方うよいですかなあさあ左足からぶったなし何もないおじいちゃん確定えっあーっとバックジャンプ勝利劇見せたね勝利劇だよね<笑>あっ出っ張た狙った波動らしい出っーは出ないでしょしなんだよ 俺はしっかりさあ今度はリュウはゲージを壁でスッとこれはちょっと怖いぞ微妙なのいアのアイハドゲンハドゲン打ち合ってるということはクランペインヒットす る, 忘てるかな稼れてるのかなあと投げてこれはラッキー続きのハドゲンナイスだウですね6を高い削り しっかり勝利ゲ ン, ンで、えー、っと、どうたでしょうかタコ太郎さんね、タコト ロ, さんタコタロー Z さんですね、コビー入る。 大いおっつながってるなリバーサルアタックが出て食らった と, とは真空か今のさあー勝ちなんじゃやべやろさすがに飛べとんないだろあとっすぐ飛ぶチーここは勝利ミスウンド目は、はい のペースになってますわ怪しい。帯は中盤うまいっすねあそこら辺のびは全部中盤で落ちるんですね飛び込み大事あつかむ最後はつかむ11あとつかむにあますね 多いね、あそこは中パンカバーが一般的なイメージありますがピオ払いはいじゃあいいイ大足払いなるほ ど, なるほど長州さんが3人抜きちょっとあんまり嬉しくなさそうですねまだまだ序盤ということで確かにおじいちゃんだからねデレロさん 勇気の元長州拳が調子に乗ってきたかかなりいい動きがしたでしょうが動ね波動県このカードあー飛びはしっかり勝利拳。お前、掴んではいぞ勝利拳かどうあっと垂直は漏れたかなんか投げてあっとこの金取ってるぞ大勝利、これは出ないおおんだ勝利間ちで今のお見えになりましたね 竜, か竜巻町と、はい、飛びや飛び投げか今ださあワンピー側に回るワンピー側が飛ぶやんか飛びはしっかり処理ゲームんでもっぺん飛んで処理ゲ今度は今高くなかった ピコさん今フランスですああそうあ、そ う, ああそ う, ああそうフランス高います最後は中継投げで4連勝強いねそれマリアさんはいさあ竜チームは何人8人目まだ半分マリオパンチ見れるか アイコスの落とし物があるみたいなんですけど、誰かいますかアイコスアイ。アイコスの落とし物。アイコスの落とし物。まあ、後でかな。おっ、大事。飛んで、逆に行く。大事。アメリマに追い詰めて。 止まった止まってるあとタイミ出ない出てなかっ た, った最後は出してしまったが残り十五秒切ったちょっと苦しいな攻めるしかない時間がないこれはダメですねタイこれももう悪いね さ強いねまトップスピン か, キー か, かあ打ち合い大したかねここはでもなんとか あ, とあ歩きハードい。怪 し, しい。さらに怪しい。さあデージがたまってるのかな ゲージは溜まってますねダイパーああ鳥籠はやはりきついんですねさあリューガーが相当盛り上がってる、うん、いいよまあ折り返し姿だから県チームを2人ぐらいは殺しておきたいと思います、ね、確かに県チーム2人で折り返しだからな数のボールヤいなやばい逃げるまあ1個ふわふわとやってますねこうや、ん、って ゲージはまだ、あ、たまってないですねしっかりガドこれは惜しいぞヤバックジャンプに昇竜拳。これはは…しっかり し, しっか り, しっかり上にしてるトできるやればできるーさすがに昇竜拳。なんと5人抜きあ天んさん繰り返しだんだん強くなりますからね てんこさん怒ってるらしいよてんこさん怒ってるらしいよ誰が怒らせた秦剛健、大昇龍おっとめくりはコパンで返してつかむさあ裏表をやってつかんでからさらに下げてみたらつかんで最後は外れ勝利でこれ致命傷か 打つね、打つね、打つね、真空たまってるか、たまってるね<ス>、あー、飛びにちょっと後から波動拳打った形ハドケハドケ、これは打ち合い、飛び。これは飛びがまた入る、これは打ち。 うわリードしてるあーっと今のはつながらないですねしっかり勝利権出してあーっとまたもうすかした竜巻なかったですね怖怖竜巻、まあ、出ないよね<笑>出ないよね<笑>まあ出ないと思ったよ慰められておりますで福山さんですかさ あ, さあ ャイド森マッキーといった関西勢が割と残ってるんですね、うんうんうん、あとマルさんチーム関西勢ア関東勢のトップリューは寝返ったのにあね寝返りましたねあと勝利が出ない掴んでから勝利かこれはアントミーしっかりガブして今画面端なので怖いよ怖いアントミーは行かないですね援護してるのはケン イキック押したっつうのーイキック押したっつーの、さあ一回りの長州ま あ, あねそういうことありますよ押してないんですよ押してないんですよ残念ながら大昇利、しっかり返してアドーケンさあ昇龍拳ちょっと機嫌悪そうだぞ長州さんアドーケンアドーケ ン, アドーケン ーー打ち合いではね、リュールは強いんで ね, ーーーーいね、飛ばないね、飛ばないねって言った瞬間、そんなね、ハドゲン、たまったかまだたまんないーー福山さんが小気味よくハドウゲン出しますね、シンクたまった強、しっかりガードバトク飛さすがに上と下で。 悪くないさあレバーは 上, 上だけ見ろって見えてあーっとつかみ入っておーっとあー長と投げ失敗失敗中キック押したっつうの押してるねいや押したけどレバーがあーいや入ってんだろうレバー入ってなかっただからあったから あ, ーあったのかちょっと早かったのかな多分そうだと思う大勝利福山さん上が通さなくなったね 今のチュアシーはいいですさあかなりいいぞチュアーですあっと踏まえたしかしもうこれはくたーっとファイヤー波動がヒットお前ら27人もいてこれかよっていう<笑>さあマッツンが先に出る先はマッツン先に出る川く君の龍拳戦はね相当定評があるんでね<笑>まあマッツンはぶっ込むタイプなんで 対象かは1個前で伸び伸びとっていう感じですか ね, そうですねさあただ こ, ここ12年は隆景戦は非常に確かにレベルアップしてますよね。あ の, あの打ちまくるトビが入って落せておっと大外今の昇利剣すかさせてたさあ昇利。込みっぽいね中昇龍<笑> あれはあれか、バックジョップ 4? あのああの中キックでつかるやつもつかんないってやつ、中キックのやり返しはるなるほど後ろに行くから、そうそうそう、そう、当たんないやつなんだよね、竜巻、置き攻め、しっかり勝利権、あ、えー、れを、ね、全部返せるやつですね、ハドハド、あの打ちまくるな、勝利権、さあ、たくか、さあ、持ったチ あったんで。ではなかったが、あった処理。あー一発確認。見せますね。できる。さあマルさん。マルさん。マルさあただ中部関西勢は関西に県が非常に多いため、確かに割と県戦はやり慣れてるい、ね、る。はい。はい ありますあ、でもマッツタイプはいないんじゃないですかあ、まあ確かにね章類ゲス化して表裏あと、と手前からそう、これはねスカールですねあれを中章竜にしてればなるほど当たるっていうあと 台, 台足さあゲージを伸び伸び回収してあんさー動きですねあ、踏んだこれーは仕込みおっとこれはアントミやっとてるのかなちょっとわかんないですね ま返、あ、しづらいですよね、あれ、の、は、ー、多分ね。これ多分数数えてるんで。 わ、まあ、よく打ったね、今ね。お、なんと、これはかなり。ああ、スイング。さすがには、まあ、面食い被りましたが。普通も面食いだったんじゃないですか、そこでつかねみたいな。早めですね。大昇龍。最大。あと。おかげで。今の竜巻は。ちょマジ。一票だったが。さあ、まず。いくか。つかんでか、見えたが。 松尾、ねはい、強気にハイドを打ってるんでね。 龍岩はどっかで飛ばなきゃいけないまあ、飛ばれても打たなきゃいけないみたいですねやっぱして確かに対してね、龍はね大勝龍、しっかり出して出しあっと、これはちょっと落強気に打ったねつかんねこれだからあっと、これちょっと早かったなアンラックあっと、これはそうです ね, ですねまあ、ハイジングも強気に打ってますが、えー、ゲージが溜まった剣には ちょっとリスクい分減るかな中数パン中数珍しいなちょっとち今、太空迷った、迷った、ちょっとよかったから、昇竜拳出すかどうかっていう、これは流星ですね、流星はまだちょっと時間が足かかりまるやつ か難しそうだよ波動はかな い, といやーこれはちょっときついぞ。 神経溜まったもうトビ入り食らったしから終了間もないそうですねさあこのりのトビゲはちょっとね対空しづらいんだよなマルクさんマルキさ ん, マルキさんもう10人目ぐらいまで来てんのかな13人目結構ってるねはい残りは4人ぐらいしかいない<笑> むいいいい、ね、ああ こ, これはさすがにこれはしっかり。 繋がってますねもう数の暴力やめて高橋、厚初木に返して、大勝利大将マジかこれはおいしいリードしてるのはン、あっと、これはちょっとふわっとしたんで、大橋がかった、真空をためたいが、っとね今のつづだけだ、アさあレッパーが出るんです、この人は。 ロッドなぜか長州さんがニヤニヤしてるぞる出ない人いるの、はい、いるの剣使いでまさかねさあいやサドいやマルキはかなりいいぞ怪しい怪しいつからないですね怪しい奥きさ目はさあスカしたが反撃はなしバックジャンプしてこれはおいしいぞさあシンクたまったかーーシンクーもうちょっとたまったたまったたまったっぽいさあガブがあガブしちゃった ま あ, ま あ, 悪くはないあとつながってさあしっかりガド大昇龍は高いえない大昇龍しっかりして い, るいや今よく打ったなまっつんのこれは納得という感じですかねいやき君ら3勝14敗ぐらいだったからいい3勝14敗だからね分かってるさあ大昇川又裏切り者が大昇です ささハハハドドドの暴力しししあ強い前に歩くこれはななんかや出ますよね剣が弱キャラに見えないね、川和田君が使うと。 アアドゲンアドゲン強気いやー相当強いうまいんだがあ<笑>えにあ走歩きすぎにしろやべえやべえさ あ, さあボコボコやばいさ、まあね十分仕事はしたんでさあここで出るば一応仕事したって言われるんだもん読み合い道さあエクサージャンプ確かに まあ、相方のカズ君はそこそこ勝ちましたもん、ね、いい確かにここはヨミちゃんも 試, 試合、試合ま一応下に勝ちだからね、琴、は、恵、い、いやー、川又の剣が強気すぎですね、ヨミエドはやっぱり、安住っとも結構関西によく来てくれてるので、旅線の経験自体では負けてないと思うんですが、いや、でも川又の琉球戦がね、やっぱ、ねやばいね。 あの白がね、きついっ て, ってま、ね、ーいしおーやる見てから見てから誰の前で波動打っとんじゃいと波ケ君打ってさあだいだい飛び入って今のつながらないと思って正しいもう一遍持って投げてかさあどうだカラッキーキャドウ シンク溜まったかあの これ、割とひどいカードなんですけど、どうなんだろう<笑>、じゃんけんお願いします。 まあしょうがない<笑>、まあ明日は多分椅子があるからね、まあ、キャビンなんと4人キャビン4人でサガットは5人キャビン4人増えたね サ, サガット7人意外といるサガットは、ね、多分エスサがいるからですよエスサが23人いるんじゃないエントリーの紙 あーごめんごめんごめん あ, あるよな加藤さんと吉木さんいいさあまエ、あ、スカミーが出てくることはないですがあ、いきなりスターですねだしいさあ球が強いだしいこれは8人と言われておるカードでございます91でもいいんじゃないかさあしかし受け身はないぞ さあアッパーアガットさあ投げて出しこれは確定、うん、サーカスチャーリーそうですこれからサーカスチャーリーがいっぱい始まりますまあ、まだねスケール隙はありそうだけどねアッパーガットしっかり打って開幕だけはスケールる隙あるからあと、ジャンプ中継おーっ と, ーと投げ て, 投げて さあめくりはいかないあーあ、うまく振りが決めて攻めは無理はしない 無 理, しないら無理できないんだよな、このキャラ、タ イ, イ, イガー、はい、おっ、上タイガー、うまく、上とったな、フーリガー、さすがにこれ、わからんゴルされたが、さあ、バン万学さんですが、ね、さあ、次、バンちゃんですね、万学サガット、まあ、サガットはなかなか辛い道なんでね。 目が出るまで大変だと思いますが確かに頑張ってほしい技がね出にくいっていうのもあるからねタイガニ、投げて、6攻めはイグ リ, リーガンがもっぺん、出し、あと、タイガーが出ない、上が出ない、上が、おお、少 し, し, し、れ、タミー、念願の一回戦突破ですか俺。これ 去年はやられてますよねさ、まあ部プーリーガンが面白いよに取ってますがこれね知らないとねスライムスは大足あとイ丈夫はこれは半額だったがアパートでスイこれはかですね。まあしょうがないねキャミーでもこれ勝っても本高チュンリーっていうね まあ、なかなかつらいっちゃつらいですけどそう、次ははい春春春春春春春春スタート、はい、ちょっとねあのアリコールの体幹も出て く, てくれてるんでしょうね投げ 上, 上タイガー<笑>、まあ、あっパパって無理っすかなあっ今のはアパパを潰したいや出なかったんじゃない投げで さあ、うるさいが。飛びが入って、神強いぞ。意外と長距離の分かってるね。よっしゃ、か、はい、にいけるのか。さあ、何で、ね。下の裏ところ、おと、裏に回ろうとしさ。下のところ、走りというふうには偏っておりませんが。ね、結構いい勝負に見えるよね。そんなことはなかったですよ。高津田結句。 あとアッパーカットはさすがにその金が奥上へ下げて、ね、いいまだ、まあまあまあ、終わってないから終わってないから終わってないか ら, から実況を見なかったから断したちゃんと見ないと俺が見てたからね偉いまあ残るんじゃないかなと思ったからねいやいやいやいや投げてストッストショーキック対イガに。 悪じゃない確かにゼロドットはさすがにアパートが間に合えるんですさあ3立キャミ強くねそんなこともない気はする小キャラありますねで次が加藤さん松本さんおっ X スタート CBX スタートでもいけるってないのかないけるはずです73なの<笑> 確かにですサガット人気キャラだからサガット人気キャラだからダルシムとご互角ってことだよね実際的にそう。お化だからねシャミが人気がないとは言ってないあーっと今ねー正面なんですよね、うんうんうんうん、全部ねそうですねインタまれしちゃったけど、はい、アップバカットこれ中アップかそうですね は引き付けがいいので<笑>ね減らないからね一発だもらね相あいう喫は同存なんで注意してますね松本さん結構動きいいぞしっかり技が出てます間合い分かってるよねアパート出てチームですね、うん、さあ1人目がやられたあと4人ヘビメタコですね 残ってる、ね、ヘンメタコイサジ、中野、ハクト、うん、このチームは大将は中野なのかな矢屋さんはいませいんはせ、フーリがリガン入って、大きてめん、おっとうろうろせて、ちょっと怖かったか、ここは繋がらず、シューパーあっと、今の入んないの、フリリが入って、めくりはいかない、バッチリジャンプ、集団か。 庄盤、ね、ーーは絶対中断なんだけど中盤は中断じゃなかった気がするね、まあ、なんか技出したかいやキャラパワーあるなキャラパワーがあったなれ、ね、下がってはキャラパワーを見せつける組み合わせだよ ね, ね、うん、バチパンバッチンバッチンクリア入って痛み足おっパンでクフィアアいやカミーですよこれアアカミーのペースですねうわうわこれは ああ、美味しい。ああ、と、最大ミスった。っ中足、大パン、タイガーでって言われますね。はい、まあ、体力差もあったんでね、今の。あ出ない。いいね。下がっとが背が高いので、引き付けアパーが難しいと。まさ か, か、きゃ、ターに行けるのか、これ。できる。できる。ああ、っと、さすがにないや、きゃ、きた、よかった。 アシ ー, しーいやヘビータうめえなキャノンスパイクうまく使いますねさあどうして出てくるのはくのは坂本さんですか坂本さんですかね<笑>エクスタートエとスターンとはいないのかなさ<笑><ン><笑>タイガー ウリアン入っ て, きてめよ、おっと、中足を重ねりにいった、飛び、やって、跳ね上げ、取り籠、取り籠はきつい、キツイんですよねーあーっと、フリアンは、と、かめられて、アっ、パーとーーる、かう、できる、できる、あーっと、い や, いやしかし何の何の反撃もないおっと、中足をか、上にいった、残り、テロットは ト飛びが入ったカ合わないよく飛った。青パンならアッパーガット間に合ってましたワンチャンあるねト大<笑><笑>キャロンはさすがにトあ、いえ大キのねカピオル、さあコンボはああ飛び込みした飛び込みしたこれはやってはいけないことをやっちまいましたかいや、キャビーが結構前に歩いてんのがねすごいね入って、はい、アパーガット あーっと踏んだがあれは2回ガード確定ですよねまあほぼほぼちょっと厳しいでしょうはいはいフーリガうまく突かしたがダイヤパンうまいーー上出ますねーーいや前にのめりでいいんだけどちょっときつそうだな冷静に動きがバレだすとこうなってしまういやー終わりですね おさん、いい動きしてますねでハク君がいくのか3人目さあ小物道も控えておりますがいいですね仕上がりがいかにといったので開幕ミドルだいぶ落ち着いてきたんじゃないですか坂本さんまあ、コメントにキャミー強いって書いてありますけどキャミーは弱いですいいまあっとき寄らない る, 大チック当たるいや、こっからが最後は相打ち、まあ、中足が機、ね、能する距離までいくわね。やっぱね、ねタイガーーーをさされてきついです、ねはいすす、ね、がといったか、ドクロ美容かよクあに、しかしここはやばいチャーリモー ププやあ、パートだよ。これはトリガを。あ、上をちょっと。あーっとうまくごまかした。マドはねー、ちょっとやっちゃえばいましたね。スキーが少ないんだよな、キャミーな。二フレぐらい？ジャクチのスキー。まあどうなんでしょう。あえー、っと最後のこれはエスタが？なんだ。 あ後ろに、ワイトビーさあキャロンスパイクを打ってくるさあ暗い投げいやいやさあこれはやばいこの場合はチャーリーが上を打ってるが打たなくてもいいまであるアップ上がったしっかり多分大下タイガーを打ってるだけでまあ、そうなんだやることがないはずあんの一応下タイガーを打っちゃうとね垂直されるとワンチャンやばいんでまあ台を一生打ってれば大一生打ってれば なぜか打ち切ってつな繋がってないが食らっているあろうはつながってなかったよね今ねさあこれはやばいさあたどうすんだこれあと上勝負を打ったこれ確定ですね 中野大将伊佐治かさあ あ, あ, い, い, あ い, い, いやいや入ったここからつながらないのはねきついよななんもねえもんな悔しい 早い早い早い早 い, 早い早い早い早い早い早 い, 早いさあきつ い, いさあ読み合いとかな い, い、ね、今のところはさあ垂直ジャックを垂直できたけなんかすげえ嬉しい雰囲気あったけどあまり大して 状, 状況が変わってないっていういやべえさし い, い, いどお なさそうだなあ今のガードしともきついな返したよよく見てたらあ、飛ばれてるこれは3弾に繋がらないと思ったいや冷静ですねこれは食らってもいいのにだしいあっ と, あっとこれは繋がってああミスったどうなんだこれ削りミスったな見てから行けたあー、さすがによく見てた 今のは、冷静でしたね感覚だったね100人今の、今 の, 前今の前上手いーマインが苦し始まないとこがあるよなあーや、やる気はないんだよねあと、今ダイヤ進められなかったらちょっといやらしいいやラインを上げてんだけどさあ、今のもう撃つしかない、あっとあコモボミスタたあー出ないよく勝ったな 出てくるのは小手さあ小手下がって大将と何人ですかサガットは大将大将セロテープさんもねキャミーチームと、ね、話すのに夢中だから、まあ、キャミーはねウサジさん残ってるんで さあチャーリー押してますが結構、内、ね、足先端の場合は X だとしんどそうですね。あないらないないやーちょっっっときつそういーうまく釣った、ね、ーもういかなしすねまたさがに バイクがしっかりアッパーガッドされトきつい痛 い, 非常に痛 い, いやーなんかあーっ どうだ。取った、意味合いにノーモーションからのさあ三本目、ウーリガン、はい、あっと反応できない、いやりたく、画面端、前飛んで投げてる、とこれはしかし、下がっと一気になああお、お互いやすい。いお互いミス、あっとこれはしかし、きついぞ、投げに行かない、タイガン、アップ上がったきついですね。 そこは飛ぶでしょとああ確定ですね今のは大狙いなんですかね宙がいいような微妙 な, な, な、まあ、どうなんだろう、まあ、垂直読みもあったかもしれないなるほどさあキャミーも大将から大将同士また大将同士よくなるね多い ね, 多いね多い余裕で勝ったのはフェイロンとリュウだけが 龍も余裕じゃねえだろう、まあ、ね15人目ぐらい入ってるまあ、まあ、一応後ろに残ったらいい感じ投げるリードしてるのはキャミーこのキャミーのリードを守りきれないんだよな投げるさあしかし伊佐津さんがうまくっなこっからですよねこれの確定を食らうとね一気に心がねうまい 今のダッシューパン上手いですねさあ、蹴るかあいつ、さあこれは削りが、あーですよねもう、撃つしかねえってやつあれ、どうすればいいんだろう見てから光り返しじゃない消えちゃったんだろうなあったっけあ、あるだろうねそれぐらいしか多分ゲームんねあ、あって上手いか、違ういいぞがっあ、しかしーしのスピンナックルあれ、ね、しっかり溶かめますね<笑> 立てあっとあるかーうまいやーる勝ったのはキャミーチーム今のうまかったら連続でつながらないと思ったからフーリガンにした、ね、相手フーリガンにしたっていういいハンドルですさあでは最後の1回戦チュンリー対ホンダじゃんけんお願いしますさあ大会開始から3時間が経っております3時間経って1回戦終わってないのやべえだろうまあでも4時半から始まりで3時間だから まあ倍で終わるとすれば10時半には終わるってことだもう3つ理屈の上では<笑>なんかギリギリっぽいよねうん、まあ、遠方の方もいますから、ね、そうなんですよ新宿ぐらいまでは戻んなきゃいけないって人結構いるんじゃないかなっていう、まあ、さらにはね 関東近辺の方は一回打ち返えるとなると結構早い人もいるから 2P 中に 2P 本田が1 b さあちょっと俺も座りたくなってきたな俺 も, でもお腹すいたそれもある椅子椅子ありますか椅子椅子椅子、長州さん長州さん長 州, 長州さんあと長さんあとあ と, あと、このこだ えー、チュンリーとホンダ使い、えー、試合ですよはいもうね、いいじゃんなんでねずっと立ったままってのは無理ですよゲージここから見えからねお長津さん先方がいいんじゃないですかじゃあ。 見えよ な, んあなるほど長さんちょっと見えないからしゃがんでもらえますかまあ俺こっちから見るかもうちょっとそっち行くわどううこどそっちあんまりあっち行きすぎるとえー、っとこれはジャルマルさんと<音楽><音楽>マジックミラゴ号マジックミラゴ号 お茶丸さん、お茶丸さんマジックミラゴ、まあだいぶ攻めた名前ですね お, お茶丸さん、やりにいってるスタイルだな、めっちゃ攻めるあさあ、アメだな、アメだなさあ、負けてますが、なぜか後ろで見てるジェネティだけはニヤニヤしております。いや、草もニヤニヤヤしてる 人数どっちがな何人がいいの結構い多いんだよね両方とも、ね、に、はい、そして理10あ両方10体10体10人気キャラですね、はいはい、あこれはチューキックが入るあっとこれは削りがり削りすぎだろ削れるねやべえだろいいだ行きたい人さあ誰が行く ザザギギがが行行く か, ザギが行くかいいんじゃないですかまあ別にね行きたい人から行っていいと思いますよハルああさんが行くのかハルさんが行くのかさあザギが行っ た, 行ったさあかなり速い感じですねまあね、えー、先々週のフランスの大会優勝してますからね普通にこんなにパーセン し, してるんじゃないですかあの、関西で結構ねあの、やってた時期あるんでしっかりとテンションこれは見度とけずに ああ半分もう返してる、うん、うまいそういいっすね100をガードしないというスタイルザギチュンリー、ね、あのディフェンスの硬さに定評ありすぎなんでさあこれは一。内さあ相ち分かってやってますねあれさあかなりの堅実なザギチュンリーうまいねバックジャンプ飛行源飛行源飛ちょっと歩いてるな 歩いてないかい歩いていか歩いててなか歩歩歩るるよね歩いてるよね歩いてるよねきのはねちょっと面倒くさいんですよ、ラインを上げるっていう。で、ステン触ると。まると、これでも全然いいっていう投げる。で、バックジャンプですね。さあ いやー本きついぞこ れ, はこれはきつい何にもしてくれない付き合ってくれません何もできずさあホンダは誰がいくおっとクスモンドは来ている間に合ったクスモンド間に合ってるんですか、まあ、間に合うよね3時間だもんねあ間に合ってますね間に合わないわけないよね1回戦早い可能から重要だな<笑>確かにえー、っとコマさんコマさんコマ KOMAKOMAXGamer を採用にしてるから KOMA かもしれないと分かりやすくしております S ホンダバーズキックで拒否するいや結構いいぞおっゲーキックあれ最低なるんですねさあ S ホンだ いいプレッシャーのバカとしてる分の100列には100列しっかり返してこれは削りで終わるな終わらない終わらない終わらないが、相打ち対空飛行券があるのでちょっときついなまあ弱続き抜けようとした抜けられるのかな相打ち相打ちは本多はおいしい なんですが近づけないのはきついねめくってさあツーヒットさあ削って下がるとーーしっかりしてますねスコアモードスコアモードバックジャンプおチューピックいやーきついっす、ね、上手 い, い, やマジ上手いっすよいやこれは厳しいぞ本田これねでこれ最強なんですよ しかしねちょっと早いですね出てくるのは明らかにね後ろがふさわしいレベルなんです よ, す、ねね、ですよザギさんはまあでもねせっかくね海外から来てるので、ねまあ、楽しんでいただければという次はどなたかなはい牛尾さんです、ね USHIO ですかねまあ、まあ、開幕はザギチームやもうバックジャンプって決めてる感じですね毎回バックジャンプをこすってる感じあきそうモードはつらいさああ一。めくりからまた2、2度と削りこれはしっかりガード。 中足で歩きもね、時もやってたのかなまあ、おとちもやってるしあうち、トップクラスのチームはやってますねあっと、踏んでしまったかどうすればいいのって感じだないやまずそんな感じなんですは、ね、い、まく飛行避けても次の飛行来るんですよねそうなんですよ<笑>消えるのが早いのが微妙に いい方向に作用してる大会ですねいや禁止。お大吉やりたくなねあっもね、次が続かないんですよねそうあ、ちょっとミスったミスったんですがぴょんぴょんとあっと、今のは何かしようとしたのこれね、しっかり待つんです よ, よく見せこれ終わりっす罪ですね これね、早めに強いやつ出さないとですよね永田きたさあ永田が起きち来たぞ急にヒートアップする<笑>、まあ、我々がヒートアップしてるだけかもしれませんが相当ヤバいからって言い訳してますがやるお前も相当ヤバいってフォ<笑><笑><笑>モードしっかり返してでくりからおっと、これは続きで巨人逃げたんですけどね逃げるだけなんですよあれ これはさすがの正月本田も厳しいかまあねおとちにもやっぱりあんな感じでしょられてるんでねあーっとこれはまた欲張ってくれたが戦列使わすことしかできないという<笑>いやあテンショをしっかりーきっちりしてるねーこれ詰んでんじゃねえの ゲージが溜まる前に、こ, うそうこのモードになれればワンチャンあるあなんだけどテンションうますぎんだよなおっと中足が立ったやっと削る<笑>け一回削るのに半分減ってくから ね, ねあれもね S の100回弱いからねうま い, いんだっていやーこれはあーいけないですよできる昭和コンダが何もできず これねー順番さ大喜びクスモンドさんだったと思うんだよな俺的にはまあでも黒岩クスモンドまだいますから、ね、あまあいるんで可能性はあるんですけど い, すいやだ切り順ですよねまあワニケーさんもんよさいますさ黒岩もう止めないとダメだと<笑>さあまあ現在の関東はと間違いなく最強ですよね。<笑> それを出さざるを得ないこのザギチュルニーの実力めっちゃ前歩いためっちゃ前歩いたやりに行って…やりに行ってますねこれはさ あ, さあ体力はだいぶ取ったおつさあしっかり稼こっから取り替歩きすぎだろお今懐かしに行ったが…さあゲージはそろそろ溜まったかなただこれ…こんな逃げるのか弟者いやいやねこれね歩き機構で画面反昇 あ、と下がっていくないもしかし結構前に詰めてますよ、はい、お う, うま い, いやさあちょっと右を痛った。いい跳びですねさあ、くぐってああクあっらくらって何かしようとしたができなかったねクソ無双<笑> さあ、フランスのチュンリー使いの前に日本のホンダ使いがバッタバッタとなぎ倒されていきがいやしかしさあ捕まえたなこれはピオールこのワンチャンしかないんですよねないんだよな、まあ、バックジャンプ、まあ、バックジャンプ分かってるんでもう前入れっぱいですねさあそう、あのタラキャンテーションうまいよな疲れそうなところでもちゃんと当ててるのがすごい いや、どうしようもねえなこれ近づけない頑張ってはいるがさあ使ってくれないどうすんのこれまあ、とりあえず一回前ジャンプして空中ぐらいして使わすしかないんじゃないかなーあーきついつれえつれえいやつめてえおっと あーーしっかり削っ て, 削ってバックジャンプバックジャンプこれは絶望的時間がなさすぎ黒岩破れるさあ冷えてきたぞさあ本田側顔面蒼白といったところさあワニ K さんが行くもう駒がないっていう感じですね、まあ、なんかもう 何かミラクルを起こしてくれっていういや愚直な続きがってからいや今ちょっと近づきそうだったから<笑>う<まい><笑>、うんだがさいおっとずらしたあるぞこれはあるぞダイヤにしちゃったうーん悪くはないんだがいやよくかぶせたさあ体力がない え何、ー、かよくわかんないけど何を指さしてるのはあとこのぐらいかあとこのぐらいは当然ですねいやこれは悪くないあいうち。あっと暴れていたがおっとあちょっとタイミングがずれてるような気がするぞさあしかし体力はもうないぞ さあワンチャンがいやー、えー、しっかりしてるそこねー終わりなんですよさあヤンさん脱かなさあピロシとクスモンドが残る形ですかね、はい、えも う, も う, もうミスター K ミスター K, ター K, ター K, ター K かっこいいな しっかり出してめくり3段<笑>きついいやーきついぞ気候モードは相当きついいやどうしようもねえな立ちシューキックタイプうまいな作業感が半端ないですね 橋でタッチシュキックなんだねいや結構ね対空もちゃんと詰め分けてるんですよね確かにそうあのテンションがうまいんだよなマジであああれセイガードですねあれはもう暴れちゃダメなんですよねあれセイガードでしょセイガードでー ミ, スター K ミスター K さんですねまだ2人ね ちょっと速いなおっと膨らんてしまった光景の球がでか い, でかいさあちょっと中居坂 あ, とあーっとあー 吸ってくれたんですけどね、ちょっと垂直になっちゃいましたねあ。バックアップ。いやこれちょっと。<音声>あ行く。あ行冷静いー。ちょっと吸ってる感じあります。こんなにきついんだ。 バックジャンプ大パンチ置いてあるいやマジ、ま、うまいななんか事故でないかに負けないって感じだもんねこれなんかもうセットプレーになってるよね、うん、もうこれだって攻める必要ねえもんなそうで亀端まで行ってね戦列食らうんすよ<笑>いやあつらいいやあどうすんの ななんとなく打ちたくなるんだけどあの100打っちゃダメなんですよねはい打ち怪しい時バックジャンプするからういやですよねわしかー<笑>いやー完璧完璧だねさあクレジット入れてください いやーホンダチーム、永田さんが超アドバイスしてますね、なかなか見られない光景、確かにいや、アドバイスしてもきつそうだな、いやーこの際、ホンダがんがん攻めちまいってね、これ、ね、ガがんがん攻めると、ね、死ぬ時間が早くなるだけなんですよ、悪くないぞやっぱり隙を見つけて攻めないとホンダきついんですよね。 悪, い悪くないぞワンちゃん落としよりうめえんじゃねえかな技の精度的に引いてまったあのいつの起き上がりの機構はねバッターはダメだから涙だねいやーよく食べてるいやーそうはねーあのテンンションほ ん, とミスんないねすごあー、ミスった ええ、ー追いつゃったな今のダウンしなかったね抹茶あったんですけどあ、うちこれ は, これは悪くないこれはホンダ悪くないあーゲンかーゲンキックがたいや転ぶとねいや厳しいもうゲージたまるしねあとあるかあーミスったそうこれは湧きだあーミスったあ、リードしてる これはミみそためてっていう感じではこれ死ぬかなさすがに死ぬかさすがにはちょっと甘えたねさあマルボーズ・ラフシディを使うしかないってこれ関西勢の書き込みですね明らかに誰ださあしかしてあるかあるぞい何やさあこれはやった が, っったがビオラライ しかし100巻できる早めのピン人ぐら い, いや相当抜いい8人8人8人抜きじゃない ?8 人抜き8人抜きで出てくるのがこれまた海外勢えーマカーマカーケーベリーディさん MAKKEVELI いや打ちょっとてだら大い。さあザギほどのしかり出してこれはステンレスカーちちょっときついか。さあうまい、はい 今のジャンプシンパンいすねさあ、どうだこれあーっとーどっかりどっかりか今鬼みそでしょ鬼みそのフィスだね今出なかったんでしょうねあーっと暗くない痛い痛い痛 い, た い, い, た い, た い, たい死んじゃうゃ死んじゃ う, う死にそうも う, もう死にそうも う, もう攻める必要なくなるっていやピヨシすげえなあるのか 何かしてあさあ、なんか強気にはめにいってますねやめさあしっかり対空これは止まったさあ行き丁いやピロシ強くねいやまあ、強いっしょ<笑>そりゃこのピロシ10連勝した田主もいるらしいよお 自演していくハルさんからさあハルチュンリーさあち1位さあっ と, あとこれはまずいぞめ、ね、めかか正面 正面で、ね、なんかないさあダウンしなかったものの体力差がひどいいやザギー・チュンリュウを見習ってタッチューキックにしたんですけどねその後でしたね地上空にあ っ, たんですねあっとこれはまずいぞいってさあっとくぐったんですが何かまずいですねこれは削り いや、マジ強いんだけど、えー、シーソーゲームになるかもしれないぞさあほぼ山本やっぱねあの本田のトビをくぐったあとはチュンリーは後ろから肘あたりで空中で落とさないと今みたいに投げられちゃうんでそうなんですよねそれ欲張ってはいけないといったところですねマイトビーこれは引っかかる甘い木槽 は, きそうはしっかり倒すジョグ こうなるとホンダ側がかなり攻めているように見えるんですけどあのねやっぱ相打ち OK の対空機候圏が非常に面倒くさいです前に歩くあ出なかったまあまあなんとか立直なってますし。いや対 空, が難さた今のは対空できない距離で、ね、はないかな今のは無理なんじゃないかな今のミスったねさあ戦列でないか うまく逃げたさあ歩き機構をしたいところですが下がっていくチュンリー、まあ、リードしてるしこれでいいのかさあせいぜい出なかった前回つながってなかったぞあ れ, あれ ね, あれねまあ、持続してるはずなんでしょうけどなかなか出ないですねプレッシャーがやはりあちもうちっいい、ね、打たない おつこれはしっかりだ攻撃おつ読みおつ読みこれは…おつあ打ち、あ打ち悪くない、ね、あと仮面開放したぞおつ、まあまあ、悪くはないんじゃないですけどおつ見のかあ出ないさあモードが入ったこれがピオル…お、ま、つ、あ、ピオラライが…おつあーっとテンション出ないまあしゃがみガードしとかないといけないんでね結構難しいですよねまあ戦列出すかガードするかの二択なのかなそうなんですね、うん ささあ、あ、ジェネティえ、ピロシ、ここだけはチュンリー戦じゃ突然なくなるジェネティー戦になるのでその切り替えができるかどうかまあ、できるだろうさすがのジェネティーもホンダはきちいと思うできるさあ、なんとかなんとか頑張って、お投げるか。 本田に投げに行くかねえさあ怪しいぞこれ大丈夫かあるよさあただジェネティーって削る技が一切ないのでいやあるだろうないよいやあるだろうないって<笑>あるだろう<笑>いやだっていうさ普段さゼロドットの長田正月気候圏で削り殺したいとか言ってんのってさいやメロン間違って出る場合はあるあ間違って出る場合はあるけどそれ判定負けだからさ い, ね、いやでもえ、駿栄、判定は強いわいや、いやきつい、さすがに気候<笑>がねえからなさあ、冷静だったいい や, やっぱりね、削れないから最終的に投げに行くしかないっていうのがどうしてもあるので<笑>削ればいいじゃん<笑>まあ知らない、それは本人に聞いてくれ。 なんか削りっぽい中段が来たけど投げる投げられるのは痛いねうまい垂直跳びさあ前ジャンプをするのはジェネティ相手にはあまり良くないさあ誘っているどうだリーバナーーゲ。頑張った頑張ったジェネティこれは痛い いや、あと1人とか言ってるけど勝ってるのはザギさんとジェネティだけだからね海外勢と S チュンに頼りて勝つチュンリーチームどう後ろにね、まあ、ね、草とか残ってるからね瀬尾君も残ってんだよねいつらいな黄ンさんもいるしな黄ンさんもいるねまあ、ゴムだから相が入って さあ、ちなみにこの2人エストで当たってその時はジェレティが勝っておりますマジかうちのチームは三達されました<笑>えあの優勝したいやまあその年じゃないかあその年じゃないのか<笑>あいうち痛くねさああ仕込み多いちょうやってないというクスモンドの弱点が 出ておりますのい や, いいや<笑>判定強すぎでしょ<笑>さあこれに負けてはいけないんですがやってないと正直めんどくさいジェネテ ィ, ティさあどうなんだ今のいや隙が強いね<笑>いやそんな強くないと思うけどなあの技<笑>さあへっめっちゃ減ったよく顔した まあ着数少ないですからねさあ王ちゃんこれはさすがにバターよく待ったよく待っていたまあ出すしかないからねーおっとうわあリーバーサ王ちゃんーーこれはきついぞまあなんとか逃げたけど体力差がひどい結構ショーパンドも減るからねああーっすさあああああああああああああああああ ただここからが厳しいんじゃないか X チュンリーの 1, 4人1軍が出てきます4人ですね5人5人さあ誰から火くヒデヒデから残ってるのはヒデトウコンセヨ草草。ですかね5人来たよ4人4人4人4やっぱ4 4 4 4 4 4ね4 4 いやしかしこれ本座 こ, ここから逆転するとミラクルですけどねおうまい削って削って当たって打にたったお一応もう一回もう一回いかないこれはしかしめちゃめちゃ削っておりますクラッターが さあ、鬼武装は一応まだ食らえそういやどうなんだろうなあ削られた確かに残ったら戦で戦たるからね鬼武装はいてないよねしかし時間がないもうスモットはタイムオーバー狙いでしょうあああっああーぼった ち, ぼったちあ れ, いやあれレバー入れてもほらなんか歩かないみたいなあの、頭突き特有の現象じゃない<笑>なるほど さすがに入れてると思うよ。これはすずきめ。気持ち気持ちいい、気持ち気持ち、気持ち気持ち。夢がいずむ。夢いずむ。うまい。いや、かなりうまく。クルージングしてるぞ。いや、厳しい。さあ、ゲージも溜まってるし。つじょくらい、つじょくらいで前に行きたいや。<笑>つい。 なんとか一度って削るもんあさ あ, あ、始まるぞちょっとガードしてあ、お、おおお。今ボタン今ボタンガラスだったけどネバーが前ちゃったそうですね小技は早めに空ぶってたんでガードはできたと思うんですがちょっと、あっとどうだこれさあだいぶ体力差がついたがとりあえずなんとか前合は話した どうだこれ。ああこれは来てい。ハイキック。最近ひで謝ってる人姿しか見てねえな。なんかあのー、勝負ところで負けて謝ってる栄を最近よく見るイメージで。で、ねね、よく見るよね。気持ち気持ちいい。気持ち気持ちいい。本田戦全一。何戦？本田戦？全日的だ っ, て言って た, あんた？全日的だ っ, て言って た, あんた？いや全一って言ってた。あ本当に？ね、でもゴムなんでしょう。ゴムなのかな。<笑> 煽りすぎは堂本さん、あおっとかないとね、まあ、まあまあ確かにチャンスですからね、最近おとなしめの実況ばっかりしてたからねストレス溜まってるんですよ<笑>音、バックジャンプ、あと、ザギチュンリーを見習って立ち続けっやってんだけど、前やっぱりみんな分かってなくて。 いいなものツイッターでホンダ戦を意気揺れると語っていたデイヒーさんって誰だよ、この回転は<笑>。事情通だぞ、こいつ。これは結構セフティリードか、ホンダ d a 間ち、h o n にセフティリードってあんの<笑>まあ時間がないからな、全部食らっちゃいけないだろ、せんれつかさあ。 気持ちが折れなければいいな、トーコンさん気持ち気持ちバックジャンプバックジャンプバックジャンプ擦りすぎはああおいちょ、くらってこれはあ ー, あー、ミスったステできるああっと、なんかミスったいや、今のは、あのね、仕込み中足まで仕込みで入れてて、頭突きが出て、出て相打ちってるんじないなあー、こう浮いていった、うん たぶんじゃダメなのか多分ダメなまければ向こう行ってたよ、ね。ガード確認してからチワシ打たないといけないんだよね背対象 草, 草ですかそ。そうだね背負チュンリューもね定評ありますからね粘り強い相打ちこれは本当おいしい熊う福岡県 しいファイあーだー謎のミスまだはしかしこれはアットあ打っとさあしかし画面中央まで押せたのでこれはおどちらが得したか微妙あこれはきついいやテンションありちゃったできる粘る 結構途中にも勝ってますからね大会とかだとやっぱりさあしっかりこれは返して痛いあっあっテンション出なくておうまうまう ま, まだ打つさあ体力的には微妙な全然打たないあえてバックジャここまで打つあっと地上くらい まあ、あ空中ヒットでも今のはま、まあ、まあ、あまだ終わらないけどきついよね、はい、いや、これはでかいぞアアあ、今から美味しいマイトビーマイトビー入っとって手から、手から飛んでますね さあ、たまってこれは1人これはお互い満足満足の別かれなのかわかんないですけどまあ、チュンリー側満足ですねお手間打ちさあこれが当たってかなり勝負さあ勝ったのはチュンリーチームさあ2回戦ですがどうするんだろう2大進行なのかなどうなんでしょうなっさん、ま、どうすんの、ま いるに2台にするらしいししでは配信台でバルログフェイロンですかはいはい、はい、で、えー、もう1台でバイソンガイルですねじゃんけん終わってますか終わってない